こんにちは。今日は昨日ご紹介いたしました、オッドキャストの S32。このノアボクシーのディスプレイオーディオで改めてご紹介をいたします。おかげさまでグリーンファンディングのプロジェクトがスタートしまして、まあ、昨日スタートしたんですけれども、もう今日の時点で170万円を超えているということで、まあ、このプロジェクトも一晩で 成功しましたということで、まあ皆様のおかげで、まあさらに金額が集まって、で、こちらのオッドキャストの S32、まあ今こちら今下にあるんですけれども、こちらになりますが、まあこちらの方をリターンということで、皆様にお届けできると、まあいうことが確定いたしました。多数の皆様いつもありがとうございます。で、こちらのデリバリーまでに、 まだ時間が多少要するということがありますので、まあノーボクシーでもう一度この最新のディスプレイオーディオでご紹介をしようと思います。こちらは今 YouTube を映しておりますが、再生しているところをお見せしていなかったと思いますので、もう一度こちらの YouTube を見ながら鉱石モニターも再生しますということをご紹介をしておこうと思います。 で、ちょうどこちら昨日ご紹介したこちらのオットキャストになりますが、まあ、こちらは今再生をいたしました今私後ろに乗って撮影をしているんですけれどもしっかりとこのようにリアの鉱石モニターでも見れてしっかりと再生できるということがお分かりいただけるんではないかなと思います で今 YouTube だけなんですけれども、まあ、他にも気になるサブスクあると思いますのでまあ今現状私プライムビデオぐらいしかサブスク見ていないので、まあ、プライムビデオをお見せしようかと思いますでこちらが今プライムビデオなんですがもちろん見ることも可能ですし著作権信号 ミラーリングでありました著作権信号を心配する必要というのも全くなく再生することが可能であると、まあ、いうことになります。まあ今再生ボタンを押しましたので、はい、このような形で今私後ろにおりますけれどもこのように後ろからでもプライムビデオ自体も見ることも可能に なるとまあいうことになります営業の方に車乗っていただいているんですけれどもこのように車に乗って走行していてもしっかりと映ります今現状はこれカメラが作動しているんですけれども行動に出た時にまあどうなるのかっていうのを今お見せしようかと思います 行動に出ていただきまして営業さんの方に運転していただいています見ていただくと分かると思うんですけれども今後席はしっかりと映ってる状態ですで、前に関してもこのようにちょっとカメラ GoPro が邪魔で見えにくくて申し訳ないんですけれども前もしっかりと再生してくれるようになっておりますので特に作動上は問題がないということでテレビキャンセラーを入れなくても このような形で見るということが可能になります今度はナビをセットしてこちらの動画が見れるかどうかっていうのを今検証していますでナビが見れないんじゃないのっていうのを気になっていらっしゃる方もいらっしゃったと思いますのでまあ、今セットして走っていただいてるんですが、まあ、もちろん後ろは見れるんですけれども前が どううかっていうことなんですが特にナ ビ, が切り替わナビに切り替わって動画が見えなくなるということも特にありませんので、まあ、結構使い勝手としてはまあ十分なんじゃないかなと思います。 ちょうど今、左曲がってくださいということで、アナウンスが出ていますけれども、特に画面が切り替わるとまあいうこともありませんので、ご心配なくお使いいただけるのではないかなと思います。 はい。で、あと最後に、ちょっと気になったところがあったと思うので、お伝えしきれなかったところをお伝えするんですが、このトヨタの車って、D レンジ入れます。そうすると、このように、パロナマビューモニターが出ます。で、ある程度の車速になると、切れて、さっきの YouTube の画面に戻るんですけれども、まあ、今押した感じで、バツの、ここの、えっと、もう一度入れます。この状態で、ここを押していただければ、 まあ戻るんですけれども、まあトヨタの車の場合は、安全性というのを考えて、最初の出だしのところではしっかりと360度モニターで、まあ後ろも見れるようになっていたりします。で、もう一つは、ナビ、どうやって設定するのというところが気になるところだと思うんですけれども、ナビ自体はこのような形で、一度リターンをしていただく、あ、もしくはここの家のマークを押していただければいいんですけれども、 あもう一度やりたいと思います。まあこの状態で、ここのボタンを押すと、a Android オート画面になりますんで、で、ここのカーっていうところを押していただくと、ここでこのような形で、ディスプレイオーディオとしてのファンクションも使えるようになると、まあいうことです。で、先ほど僕がやったのは、行き先、まあどこでもいいんですけど、例えば駅、 でもいいんですけど、ここの駅のところで設定してあげて。で、これで開始と一般道を通るルートです、うん。実際の交通規制に従って走行してください。で、この状態でまた youtube 見たいよね。って時は？ここを押していただければ、こんな感じで見れるようになるとまあ、いうことで非常に使い勝手としてもいいということを、今回お分かりいただけたんではないかなと思います。 はいということで、今回簡単ではあるんですけれども、こちらの新型ノアボクシーのディスプレイオーディオ、やはりこの新型車を購入するというタイミングで、まあこのオットキャストの S32 を購入される方も多いんではないかなと思いますので、まあ今回実際に使ってみて、まあ鉱モニターがしっかりと映って、なおかつナビ等の作動させながらでも しっかりと使えると、まあいうか、いうことの検証についてを今回ご紹介をさせていただきました。当チャンネルでは車およびカー用品のレビューを配信しております。またこのようなガジェット系の動画の配信等も最近行っておりますので、興味のある方はぜひご覧になってみてください。またこういった新最新のガジェットの紹介等も 行っておりますので、いち早くこういったガジェット系を手に入れたいと思ってらっしゃる方は、ぜひチャンネル登録をいただけますと、ホットな情報を提供できると思いますので、ぜひよろしくお願いをいたします。それでは失礼をいたします。